皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月27日、今日のフェスタインフェルノフィーバーは、ジェルジャークでした。もはやサポさんでも倒せる相手なので、8人なら余裕ですね。ただ、リミットマグマを止めようとしていたのが2人しかいなかったので、割とヒヤヒヤしました。まあ、徴兵の大号令の止め方を知らないドワーフが偉そうに言うなという話ですが。 フェスタ・インフェルノ・フィーバーの後は、月末恒例の合コン素材集めをやっていました。1000種類40個ずつあれば足りなくなることはないという感じです。それでも20戦近く戦うことになるので、いつものように割と時間がかかったのでした。あとは、消費した競輪チケットの補充をやって、今日は終わりです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。